東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻の佐久間一郎と申します私は40年以上にわたって生体工学の研究に取り組んできました例えば生態計測の研究、人工臓器の研究心臓の不整脈を解析したり制御したりという研究手術支援ロボットの研究などに従事してまいりました その中で工学分野の専門家の方だけではなくて医学分野のさまざまな専門の先生方と交流できたことが非常にエキサイティングで面白い研究領域だなというふうに思ってまいりましたバイオエンジニアリングでは細胞といったミクロな世界から臓器や個体といったマクロな世界までの領域を対象とします。それを総合的に取り扱うことで 人間の生活の質であるとか生命の維持に役立つような新しい工学的な価値を目指すことを行っている学問だと言います私は島田圭太郎と申します私はイオ精密工学研究室に所属しレーザーアブレーション中に生じる超高速なプラズマ現象について研究しています十分なサポートを受けながら 一つの研究テーマに深く取り組むと同時に多様な研究について知識を得ることができますプレゼンやディスカッションを通じて多様な知識を共有することで日々刺激のある研究生活を送っています光科学や機械科学、材料化学などの多様なアプローチにより人類の医療発展に貢献できるということは非常に素晴らしいことであると感じています 全体と科学技術を組み合わせて、先進的な技術を生み出すテーマが多いことが、このバイオエンジニアリング専攻の特徴の一つだと考えています。私の名前は及川梨紗と申します。手術支援ロボットやその VR シミュレーターの研究や開発を行っている研究室において、小児内視鏡手術の制御手法の開発を行っています。修士では研究だけでなく、もちろん講義も受ける必要があります。 なのでこの専攻のような多岐にわたる分野を取り扱う専攻は非常に私にとって魅力的に感じました講義形態もさまざまあって非常に苦労したものもあるんですけれどもそのどれもが非常に興味深くとても勉強になりました私の研究室では重篤疾患や感染症の治療さらには診断技術への応用視野に タンパク質の物理化学的な解析をしています笠原圭介と申します電化改変による抗体の物性制御について研究をしていますこの専攻の素晴らしい点の一つは誰もが他の研究グループや大学さらには産業界との共同研究を行う機会が得られることです研究に専念する十分な時間を持つことができさらには将来の研究キャリアについて考える余裕もあります バイオエンジニアリング専攻の魅力は様々なバックグラウンドを持った研究者が集まっていることです桜井優衣と申します神経細胞における脂質代謝のメカニズムを研究しています私が所属する研究室では分子細胞生物学を専門としており特に神経細胞に着目して中枢神経系の分子基盤を明らかにすることを目的とした研究を行っています 自分の研究がたびたび非常に価値のある応用技術に貢献していることに刺激を受けていますバイオエンジニアリング専攻では形式的な講義だけではなく自分の専門以外の内容も学べる環境が整っていますバイオエンジニアリング専攻では多様な研究領域を用意してそこで活躍できる有用な人材を育成したいと考えていますそこでは機械工学電気電子工学 情報工学材料工学あるいは化学工学といったような様々な工学分野とともに生命科学分野の専門家が協力して活躍するという場合になるかと思います。私たちと一緒にこの最展覧の課題に取り組むことで。人に優しい社会を作ることに活躍できるようになっていただければと思います。